いろいろあったが今は全部忘れてまた仲良く、うん、誰がそんなこと言ってヘボ通やすが最高いや何で外国人になってんの、えっと、あなたとファックしたいとそこだけ直訳すんなごめんなさいちょっと痰が絡んだものだからい<す>い加減にせんか今お前らが唾を吐きかけにはいかんのはあっちだろうつ い, <す>いているな私の家にあるかつてあの男だったもの お前のために散り散りになった弟子たちはお前のために再びここに集っただがあれだけ強かった人を子供投げに捕らえ殺すことができるやつがいるとしたらいや先生の中にいた別の何かしかあるめえよ私もそうです未だに迷っている先生は抗い続けていてそらく自分の中にいたその何かにそいつは今もこの世界にのさばり国を勝手に作り変えてる の男 た, たちは止められんケミカラスどもを抑えろ俺たちはあのポンコツを潰す迷い悩み道はもう一度交わった結びつけたのは誰でもない先生だただの友に帰れるなら それだけで十分だろう最悪だバカだあの兵器を生身で古き国の相手は古き者たちが務めるさ、うん、弟子たちの粗相は死が直々に正さねばならぬようです。愛情も憎しみもこいつで示すすべしか知られる伝説海坊主相手にとって不足なし でも心配はいいらないあんっ<笑>あー頭の爽やかなお父さんといえ さんとを守ってやってく俺は強くなった、うん、ただの2匹のオスだ止められるやつはもう誰もただの家族にどけ<音>目の前で妹が死ねばもう一度あの獣も目覚めるだろうお前の知ってる妹ももういないやるよ<音> やめてくれ海坊主サンディー虫が一匹星の上であがいているようガタガタうるせえ。 左も黙ってみてろだから戦わせろ守らせろ俺の家族ってやつをあの時の俺は何も知らなかったは英雄でもましてや父親でもない人殺しだよあの男が俺たちの母親を殺したんだ二度と舐めた口聞くなよ 次はこんなんじゃ済まさないからなああさっさとこの町から出ていきやがれら父さん弱い者いじめするんじゃありませんいじめられてたのは俺じゃないか象一頭とアリ八匹でもかああカグラちゃんああだってあいつら母さんを病原菌だって何も知らないくせに父さん母さんの病気って何なの本当に治るの母ちゃんの病気のことは俺に任せろだからもう無茶はすんなよあの男が帰ってこないのも 俺の力が足りないからだと強くなれだから強くなろうとしたカムイまた喧嘩しただろうししてないよあらそこは似てないあのハゲは甘えるときは甘える い, いなかがやもかがやも今日こんな小さい背中にいろいろ背負わせてしまって生まれてくるあなたたちの隣にいたかったからあなたたちはそのままでいて強さってやつが余計わからなくなった<笑>サンドバッグだ ナミと約束したんだよもう心配はかけないんだよせよこの星の不良少年は教育が行き届いてねえな。悪党になりたくねえなら妹ぐらいは守れるようになるこったアブト、何やってんだ<笑>何でもねえ。力は力によってくじかれる。お前は強さってやつを吐き違えてる。黙って殴られてること。家族を守るために他人を傷つけること。 それでも行くのね、俺はお前たちの隣を離れてもお前の命をつなげそれがあの星に咲いたたった一輪の花を枯れさせてしまったまさか私と同じ存在がその最後を見届けた者がいたら 母, 母さんをその通りだ守ってやりたかった一人で永劫の時を生き続けるより誰かと共に生き死ぬことを選んだずっと追いかけていた背中が遠ざかっていった 母さんを苦しめていたのは俺たち家族だったそいつは妹の敵を取りに来た兄貴の目じゃねえな強くなれるなおいアブトが<笑> お, 笑いお前の喧嘩、春ハルサメ第七師団長が顔を本気の拳で答えろそれが男の礼儀だ<笑>強くなりたいか ならば己の弱さを知ることだ俺たち家族にはあの人を救えないマメーカムエ何やってるのマメーをどこに連れて行くの母さんを救うには家族であることを捨てるしかないあんたを超えて行くしかないそこどけー母ちゃんは俺が救う 約束したぞこれがあれば母ちゃんは強くなれ家族を守るためにだった俺ではあんたの腕を振りほどいてでも母さんを連れていく何の真似ですかフシ者の魂を引き剥がそうってんだ嫁へのプレゼントだ アルタナの結晶石お前たちはアルタナによって生まれた存在、俺は余命を延命するため、あの星に残った結晶石を探し回っていたの前。地球余命へのプレゼントは1ヶ月前に買い揃えておくタイプだったよ海残念ですやはりあなたでも私は殺せませんでした。